今後の韓国政界はどうなっていくのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。韓国ではおよそ5年ぶりに保守政権が誕生したわけですが、これについて韓国を代表する保守派メディアの中央日報、革新派メディアのハンギョレ新聞、 それぞれの社説を一部引用し見ていきたいと思います。まず中央日報の記事を一部引用します。昨日の大統領選挙に有権者3407万1400人余り、全体4419万7692人の 77.1% が参加した。憲政史上最大規模だ。 連日、20から30万人台の新型コロナウイルス感染症の感染者が報告され、200万人近い人々が隔離され、毎日1000人以上が入院する中で成し遂げた驚くべき成果だ。主権行使を通じて民主主義に寄与しようとする国民の奮闘に拍手を送る。ユン・ソン・による第20代大統領当選者は、 煙の立ち込める方園の中で誕生した。実情、純内戦だった。歴代稀に見る非交換選挙。大統領選挙か監獄かという表現に違和感を覚えないほどの白兵戦が広がった。良いところがあるから勝つというのではなく、人をけなして勝つという戦略だった。相手が当選したら、 ろうそくを持って歩道ブロックを壊すことが起きるかもしれない。弾劾できると言ったという言葉まで行き交うほど、陣営動員は深刻だった。大きなしこりを残した。何よりも自分を支持したかった国民半分の声に耳を傾け、国政に反映しなければならない。大統領の権力を弱くしてこそ可能ではないか。 選挙キャンペーンに特化した参謀ではなく、国政運営能力を備えた人々を広く起用しなければならない。議会政治の経験がないだけに、他の人以上に耳を開かなければならない。ユン氏は今後は選挙運動家ではなく、善良な国政管理者に変身しなければならない。選挙期間に提示した公約も実現性があるのか、 再点検しなければならない。ユン氏は敗者を慰め、敗者は結果に重複する成熟した民主主義精神を見せてほしい。とのことです。常に韓国は偉大だ。成熟した民主主義の国だというニュアンスを必ず散りばめるのは保守革新を問わず、韓国メディアの特徴でもあり、まあ慣れたものなのですが、 それにしても、韓国の国民って何度騙されたら気づくのでしょうね。イ・ミョンバク元大統領が誕生した時は、経済の天才、民主主義の勝利だと騒ぎ。パククネ元大統領が誕生した時は、外交の天才、民主主義の勝利だと騒ぎ。自分たちで選んだパククネ元大統領をろうそくデモという世にも奇妙な弾劾行動で追いやって、 ムンジェイン政権を誕生させると今度は、参冠大統領、核保有国ならぬ、ムンジェイン保有国。これぞ民主主義の勝利だと騒ぎ立てていましたね。韓国国民やメディアのこの毎度毎度繰り返される馬鹿騒ぎを見ていると、一体彼らが言う民主主義とは何なのだと思ってしまいますね。さて、中央日報の社説を見ると、 保守派メディアではあるものの、やはり政治経験のないユン・ソン・ヨル氏に対して一末の不安は拭えない模様です。勝者の敗者の差はわずか 0.7 ポイント余りであり、議会も牛耳る巨大野党となった共に民主党勢力を無視して政権運営は行えないといった感じです。今回の大統領選挙の結果、韓国は図らずも国内が 真っ二つに割れた感があります中央日報の社説を読むと、この分断を何とかして避けることこそが重要だという主張のように見えますね。次に革新系メディアの代表格、ハンギョレ新聞の記事を一部引用して見てみましょう。国民の力のユン・ソン・ギョル候補が第20代大統領に当選した。ユン氏は 共に民主党のイ・ジェミョン候補と熾烈な接戦を繰り広げた末、10日未明に勝利を手に入れた。開票の結果、ユン氏の得票率は 48.56% で、イ氏 47.83% を 0.73 ポイントリードした。得票数では約24万7000票の差だ。1987年に、 大統領直接選挙が復活して以来、最も少ない票差だ。しかし、ユン・ソン・ギョル氏は高い政権交代世論にもかかわらず、イ・ジェミョン氏に新証し、国民の党のアン・チョルス候補と一本化したにもかかわらず、過半数の得票に失敗したことは深く考えなければならない点だ。国民は政権交代の象徴として、 ユン氏を次期大統領に選んだが、果たして国政を率いる準備ができているのかについては高い信頼を示したとは言えないからだ。実際、ユン氏は選挙運動期間中、未来に対するビジョンと政策公約で勝負するよりも、ムンジェイン政権に対する強行保守層の憎悪に依存する戦略を取った。特に20から30世代を 敵味方に分けて得票を狙う分断の政治は最後の瞬間、女性たちの集団反発として跳ね返ってきたことを重く受け止めなければならない。多くの国民は、ユン・ソン・ギョル氏が政権を握れば、検察共和国になると懸念している。ユン氏はこれを明確に解消しなければならない。さらに、政治報復は決してしないと宣言し、 それを実行することで、ムン・ジェイン大統領とイ・ジェミョン候補を支持する国民の半数の不安を解消しなければならない。これはユン氏が統合と境地のリーダーシップを示す第一歩になるだろう。とのことです。論調としては中央日報の言わんとしている分断を避けようとほぼ同じ。破れた側にもきちんと記憶ばれという感じです。 中央日報は準内戦、ハンギョレ新聞は検察共和国という言葉を使っていますが、この二つのメディアが両方とも懸念している事柄が透けて見えます。それは、ユン・ソン・ギョル氏が文政権の関係者を片っ端から監獄を送りにするのではないかというものです。両メディアからすれば、今はそのような異種返しを行うような時ではない。保守も革新も、 共同してことに当たるべきだということを、口酸っぱくユン・ソン・ギョル氏に求めているというわけです。これは逆を言えば、ユン・ソン・ギョル氏が文政権関係者を糾断し、責年の恨みを晴らしにかかるのはもはや既定路線となっており、避けられないと見ている人が多いということの表れであると思います。ユン・ソン・ギョル氏は、検察総長時代に幾度となく、 文在寅大統領から資格を送り込まれ、かろうじてその資格の刃を避け、そして今回晴れて立場を逆転させたわけです。ユンソンギョル氏にしてみれば、文政権関係者に対して恨み骨髄であり、必ず復讐へと走るに違いないでしょう。韓国歴代大統領の末路を見ても、ユンソンギョル氏が復讐劇を展開していくであろうことは、 火を見るよりも明らかです。ですが、ユン・ソン・ギョル氏がことを急いで今の時点で復讐を公言した場合、まだムン大統領には逆転の施策が残されているのです。ムン政権で発足した高位公職者捜査所、略して構想書がその切り札です。韓国版ゲシュタボと言っていいこの機関は大統領直属の機関であり、 大統領がまだ大統領でいられる間は自由に使えるのです。つまり、ユン・ソン・ギョル氏の罪をでっち上げ、大統領になる前に葬りに去ってしまえということができるのです。中央日報の記事からは、ユン・ソン・ギョルよ、早まるな。ちゃんと大統領になってから復讐を公言しろ。それまでは境地を掲げて猫をかぶってろという継承が見て取れますし、 ハンギョレ新聞の社説からは、ユン・ソン・ギョルよ、わかってるだろうな。政治報復などを行えば、大統領になる前にお前を葬り去るからな、という脅しが見て取れます。ユン・ソン・ギョル氏も検察出身ですから、これくらいは十分頭に入っているでしょう。おそらく自身が晴れて大統領になるまではおとなしく猫をかぶり、報復はしないと明言するのではないでしょうか。